ダフンダダフンダダジョーブダーすごいあごいます。マイヒーロー。がとうございます。ありがとうございます。 ニュージャパン、ありがとう、ありがとう。ありがとう。そう、美し n ああ、OK、来た。ハラジ・ボー・キングス。正直、本当に今年のスーパージュニアはきつかったです。本当に。 今までとはちょっと全然違うというかね、うん、本当にレベルもどんどん上がってるし、本当にやってる自分が言うんだから間違い、本当すごかっただから、僕はオスプレイの時も言ったんだけど、やはりもう僕ぐらいになったら、相手の弱点をね、狙っていかなければ。 もう全然もうそんな余裕ないから、俺は、うん。まあ、でもこのシリーズ通してきて自分の中ではまだまだできるなっていうのを感じましたよね、その勝敗、もちろん最初はね、すごく調子良かった途中からもう相手が止めてくるっていうのもあったけどやはりこれはもう自分の実力のなさですよ。 俺はもう仕方ないといえば仕方ないけど自分にもっと厳しくしなきゃいけないなっていうのを改めてこのシリーズでまた感じたし、うんまあ、オスプレーとの一戦もそうだったけどまだまだ俺はできるなっていうのを本当にあそこで感じたっていうかね、うんまあ、あとは、えー、前日の記者会見で言ったとおり大橋日本プロレスに来て 17年、やはりこの17年間連続でこのスーパージュニアに出場させていただいたっていうねその会社の判断にものすごく感謝するし、多分本来であれば、もうだめなのかなっていうね、よくもいろいろ考えたりしたんですけど、やはり出させていただいたっていう、そのあれにはものすごい感謝するし、まあもちろん来年も出るっていう意欲もあるしね。だから。 あとはその自分 の, この小さい体17年もう、もちろんレスラーとしてもそうなんだけどこのニ日ン・プロレスのやはり17年前から、ね、比べてみんな体が大きい選手ばかりでしたそういうのを数えて17年間連続でこうやって健康というか、ね、あの出れたというその自分の体に感謝ですね、はい、こういう若い選手でやって俺はまだぶっ壊れないぞっていうね、そういうのもあるし。あとは、本当に… まあもちろんファンの方ですよね、僕が優勝するとか、そういうのをもう多分、ほとんどの方がそんなに思ってなかったと思うし、まあタイガーだったら、1回勝てば大丈夫じゃないかとかね、1回勝つぐらいだろうってい う, うに思ってたと思うんですけど、やはりそういう部分では本当に1人でも応援してくれる方がいて、そういう方に本当に感謝だし、まあ期待をしてくれた方には本当に申し訳ないと思うんですけど、ファンの方に本当に感謝です。 このシリーズかなり、ね、いろんな各地ですごい後押ししてもらって、うん、負けてもいい試合だったぞっていう風にね言ってもらえるしそれはそれで本当にありがたいことですまあ、結果はこういう結果でしたけど僕は常々言っていたおりスーパージュニアというのは星に何勝したから何敗したか関係ない強いものが最後に立っているそれがスーパージュニアだと思っているから、はい、まあ負けて 本当にこういう選手たちとみんなとできたという部分ではありがたいし、また来年も頑張るとい う,、ね、そ う, いう意欲が出てきましした、はい。本当ににファンの人に感謝ました。